平山さんよろしくお願いします月日、都内某所この日9月に行われる朗読劇に向けて新曲のレコーディングが行われましたディレクションをするのは原作のアネタウムヤさんシンクロに登場する主人公バード 0A の新曲「リバティのレコーディングをしていきますワ ン, ンコーラス、はい。今回この曲が テンポがすごい揺れてるんですよ。確かに。一定じゃないっていうか。<笑>なんかあの、あれ、リ, リットっぽいとこ あ, あ, あそうですよね。めちゃめちゃあるし。そうですよね。<笑>そうですよね平野さんに最初歌っていただいた。あわけンあるじゃん<笑>。あれアワわけありましたね。<笑>シンクロエピソードゼロで登場する曲。あわけん。ではなく。 アウェイ君私が勘違いをしてアワけんと言っているのに合わせて姉田さんもずっとアワけんと言ってくださってたので最近までアワけんだと思っていましたエピソードゼロまだご覧になっていない方はぜひご視聴くださいあれもサビ前のところでリッと入るんですよあああそこでも平山さんスッとやってたからやってましたっけ、ええ、やってたからあ あの全然リットとかあの店舗揺れても OK なんだと思って<笑>まあそれでこんなめちゃくちゃな<笑>なるほどいや多分どうなんだろうあっだから多分気にし始めるとダメなんですよねなるほどそうい う, う, うんあだからあ平野さん全然余裕なんだと思って<笑>全く覚えてない あ,、まあそれでちょっとこんなのなるほど<笑> <笑>まあリットは好きですけどね私はああ、ええーはい、私もリット好きなの<笑>、うん、つい入れたくなるついやっぱいいですよね<笑>エモいですよねそうそう食べ た, たくなりますよね小原さんとか渡辺さんの楽曲の今日あのスタジオの方に出た<笑>では BPM いくつってちゃんと書いてあるんですよ コアさん b p m 1 4 0渡辺さん170とか書いてあるんですけど、はい、平山さんのやつだけランダムっ て, っってマ書いて<笑>あそうだったんですね。ね、うん それで合わせてください<笑><笑>大だ。大丈夫大丈夫かわかんないですけど、うんうん、とりあえずやってみて、うんうん、まあヤバそうだったらなんか考えましょう。はい、策を、ええはい、はい、クリックとかね。クリックとか、うん、雰囲気とか雰囲気とか、はい、はい。じゃあそんな感じで。はい、失礼します。よろしくお願いしま す, いいす。よろしくお願いします。今回レコーディングするリバティ実は。 僭越なががら作詞は私がさせていただきましたこの動画では曲と歌詞は一部の公開となりますがどんな楽曲になるのかぜひ想像しながら楽しんでいただけたら嬉しいです、はい、それでは間もなくレコーディングが始まりますそうですねはい、はい 平山さん、トークバック聞こえてらっしゃいますか。はい、聞こえます。じ、は、ゃ、い、はちょっとテストで、えっ、ー、とー、まあ、ワンコーラスくらいっていう感じですかね。はい。はい、で、あのー、ヘッドホン調整していただきながら。はい。はい。やっていきましょうか。よろしくお願いします。僕、はい、の頭から出させていただきますので、はいはい。はい。お願いします、はい。はい、よろしくお願いします。 あのえっとあんまりこう優しく歌わなくてもいいかなって気してます、ね、この曲 ａ メロとか ｂ メロとかそうあの一番最初とかあの息たっぷりめに歌っていただきましたけれども、うん、もうちょっとはっきり歌っててもいいかなと思いまし た, かりましたはい もうこかした。誰かのせいだと。流す涙は。あの、今一 a。はい。あの、えー、優しくじゃない方向でやってもらったじゃないですか。はい。もう若干優しくしてもらっていいですか。若干。はい、若干優しい方向へ、はい、戻す感じで。 ちょっとすいませんこの辺のニュアンス難しいんですけど、うん、ええちょっと、ええ、自分なりにあのなんだろう言葉に気持ちが乗るような感じでやっていただけたら嬉しいです、うん、はい「振り返るたび消えそうな心包むように風の声がした」 すごい素敵でしたありがとうございます今ちょっと笑顔成分多めみたいな感じでしたそうですね<笑>その調子でもう一本いただいていいですかはい遠くに揺れる影振り返るたび消えそうな心 ありがとうございます。すごい素敵です。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと一回作ってみましょうか。はい、はい、え、なので、一回お休みしましょう。はい、いまはい、お疲れ様でした。お疲れ様です。 ちょっとあれだったら こ, このマスターとか一番好きなんであ楽、はい、流しすねはいお願いしますリバティのレコーディング風景をお送りしました楽曲の公開は今回はここまでアネタさんの 住んでいて壮大なメロディーがとても心地よい楽曲「リバティフルバージョンが公開されたらぜひたくさん聴いてくださいね今回朗読劇に向けて新キャラクターの楽曲も収録しています姉田さんが紡ぐ素敵な楽曲そして新キャラクターの最高の歌声をぜひ楽しみにしていてくださいそれでは9月21日22日公開の「 朗読劇シンクルでお会いしましょう。